会はい、皆さん、こんにちは。<笑>え、地元、浅香のりょうと申します。よろしくお願いいたします。<笑>ちょっと雨、ぼつぼつしちゃってますけど、雨にも負けず、楽しく踊り切りたいと思います。えー、皆さんも一緒に盛り上がっていただければと思います。お願いいたします。お願いします。さ あ, さあ、最後の二個、気合を入れて、二発目、踊り切りましょう。いくぞー。<笑> 会場の皆さんに礼ありがとうございました